声かけてくれるよ「やおやのおじいちゃんおばあちゃん」「元気でいてね」「みんな喜びも悲しみも抱きしめて」 「私たちに咲く花がある」「小さな小さな蕾はほら」「春を待って笑顔を咲かせるでしょう」 時から「ここで暮らしてる」「想像した未来と違ったりしても楽しんでいきたいね」「紫色の山」 「私も乗り越えられた」「みんな喜びも悲しみも抱きしめて生きてる」「この街に生まれてよかった」「私たちに」 「たくさんの種めを運んでほら」「春を待って希望を眠らせるでしょう 「私たちに咲く花がある」「小さな小さなつぼみはだ?」「春を待って笑顔を咲かせるでしょう」 s o r